《こんな雨の日はあの時の傷が痛み出す》 にかなう相手じゃないサンダーボムあの投げ方はマイティの癖と同じだ。 ステーションまではいよだがあの時マイティは よのはなゃんと投げ方だったあうわーいごはん 若い頃思い出すの。あれはわしが十九歳、ももちゃんが十四歳の頃じゃ。一応並木のベンチ二人、わしがベンチにハンカチを引くと、恥ずかしそうにそこに座るももちゃん。ゃんななゃおい、バーディーおらへんな。誘ったんだけど、ガキのままごとには付き合えないって。きんなにカッコつけとんねん。ダックナーゴ いな い, わいがイの逃げいだをおいかけろ ゲヒゲちゃんたちも大変ねたまには温泉でも行ってきたら招待券があるのムジオちゃんに私の方から言っとくからたまには羽伸ばしてきて どうしたのどう い, い チ、う、ュ、ん、ロボンどこまでいくき あっ！急に止まらないでよ！僕のおにぎり。え？ あ, あ！ ねえシロボン僕のご飯だったのに はい。 なにこれ さあ、<笑>昼飯も食うたし、食後のお茶でも飲もう…<笑>寝るかな<笑>俺もはいかい。<笑>お茶ど<道>う<笑>いただきます<笑>ねえ、シロボン。そろそろ行かないみんな心配してるよ。そうだね。大変だちゅどうした<笑>で ち, ゅうちゅ わななたしかっ た, 私たちも探して チューコー 中華いないわね。どこへ行ったんだろう？もしかして結婚式が嫌になって逃げちゃったのかな？何それ女にはあるのよ。この人でいいのかな？っていうマリッジブルーっていうのがシルバーにはわからないでしょうけど、わかるよ。僕だってボムを出すとき、このボムでいいのかなって悩むもんあ。それとも他に好きな人がいて駆け落ちしたとか。 僕だって毎日ラーメンでも い, いくらい好きだけどカレーもいいかなって悩む時あるな二人の間で揺れ動く女心なんてシロボンには理解できないでしょうけどうん、でもやっぱりラーメンもいいな、うん、そうよね、ラーメンも美味しいけどカレーもたまにはいいよねそうそう、やっぱりそうだよねあれどうん 技だったのね、いくら宇宙に一つしかないものをぬすむって言っても花嫁さんまでうばうなんてゆるせない わ, わ, わ, わ, わ ご, ご, ごめん。 콘콘시계시계콘콘시계시계콘콘시계시계 第一第二中隊展望台を包囲いたしました<音声> ヒゲヒゲ団、まね、が, がネズミの花嫁さんを人質に立てこもったの なに長引くと、人質の身が…そうよね焦ったらダメボンゴえちょちょ…わい差し入れをして、さりげなく中の様子を伺ってくるボンゴああなるほどうむ、明暗じゃ任務重大やなぁまいラーメンを持ちしました失礼します <ペシ>ーーこういうときはかぞくのせっとくがきくぼんご。 な何言ってんだかわかんないわよ。 <笑>あともうおいで。 あともうすこしやちょっとこのてをのばしてちょんちょ もうとつにゅうするしかないでちゅ シロボンたまにはいいアイディア思いつくじゃないーーそれで行きましょ う, うボムと同時に中に入るわよ了解でちゃ はい。 さんが無事で僕にとっては<笑>宇宙に一人しかいない大切な花嫁でちゅからフ<笑><笑>かんフかん行き過ぎちまったぜ俺だってママにチケットもらっフフフフフフフフ さあいつらに背中でも流させるか全然骨休めにならなかったボンゴでも中古さん無事でよかったねほんといつかあたしも宇宙で一人しかいない大切な花嫁って言われるのかな<笑>あ わしゃいっかにいちないかい さあ次回は200年に一度やってくるシュバーレル彗星に咲く宇宙に一つしかない氷のバラのお話よこのバラの花言葉それはね「ママに捧げる愛」ってなんで無情が出てくんのよ第8話思いい出の青いバラ近所の星から宇宙の果てまで参上しますジェッタ